達を待っていたのは到底受け入れられない現実しかしそれも魔術師になるための試練であった交錯する思惑と飛び回る悪意が少女の心を蝕んでゆがんだ決意でお茶を濁す次回グランベルも魔術師になるということ魔力が命をとろ火で煮込む